うん。<音楽><音楽><音楽><音楽> おかえり。おかえり。お帰り。疲れた。<笑>ちょっと目つぶっといて。うん。いいよ。<笑>ちょっと俺この状態にできないから。うん、ちょっと。 自分で目つぶっといてよ。終わった。 お目開けていいの。まだ。待、ま、って待、ま、って待って待って。まだ。いいよ。せーの。はい。おお。可<笑>愛 い, いねいい。すごい、うん。ありがとう。うん、<笑>食べる。食 べ, 食べる、うん。はい。何食べさせてくれんの。ちょっと食べさせようか。<笑><笑>どん。いい。うん。 それは大きいでしょう。<笑>え<る>よ<笑>それは大きいでしょう。増 え, <笑>えるよ。本当。増 え, えるよ。いいよ。はい。うーん。うん。<笑>うん。おいしい。うん。うん。うん。おいしい。おいしいね。うん。 るうん。ん 来てくれてありがとう<笑><笑>なんでよっけんのよはいうんと<笑><笑>、うん、ってえ撮、ー、れた撮れた<笑><笑> これからもよろしくねうんこちらこそ<笑><笑> あなたのこの1年がかけがえのないものになりますように。